一, 年全員もう一歩はすいません成績風間お前なんでここにいんのいや俺走らなくてもここにいる誰よりもサッカーうまいから大丈夫っす新一連者の連帯責任による外周だっしゃああ理不尽がまかり通るこれが体育会の真実だプレスもの目は お前だ、塚本。お前が入部してきたからだ。あいつはお前の分まで走ってるようなもんじゃねえか。分かっ、分かっ。よし、今日の練習はここまで。ありがとうございました。塚本。あいつなんで一人で外周走ってるんだ。 初めて入ったんですけど部活って本当に楽しいですね毎日学校に来るのが楽しみですつく<笑>しはお前らと一緒に練習するのが楽しみなだけだってあ あ, あ, あ風間君とサッカーしたいな<笑>でも叶うならいつか いつか夢の一員になりたいおおいいね今年の一塚本つくし二年後あいつがうちのキャプテンです今日からゴールデンウィークの合同合宿だ気合い入れてくぞはーいおあれ水木だ 痛めたって聞いたけどおい何でチームジャージ着てこねえんだよ星忘れてさこれしかなかったマネージャーさんこっそり水木さんにサインもらってきてくれないっすかえ<笑>君みたいのが成績にいると俺たちも心強いよ<笑>ありがとうございます毎年初日のスタートメニューはこの山岳ダッシュって決まってんだちゃんとついてこいよおかしい明らかにおかしい でねより断然ペースが速いキャップ戦闘が速すぎんだみんな引っ張られちまってる誰だ戦闘のバカじゃあ誰が戦闘を走ってるんだ<笑><笑>戦闘のあいつ高校からサッカー始めた素人だぜこっちまで下手くそになっちまう気がするなのになんでだ